皆様、ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。11月17日、今週のエピソード依頼帳に古代遺跡の探索がありましたので、早速、古のゼルメアを攻略してまいりましょう。早速、不思議な三面鏡を弾きました。何だか悩んでいるみたいですが、この場合はこの辺りですかね。 ふむこの変化はどうなんでしょうか地下20階は特に何事もなく終わりました最初の運命の分かれ道です左下に行くか右上に行くかまあそんなに悩む局面じゃないですね左下に行くのが期待値プラスですとやー 地下22階ボーナスステージみたいな配置ですが黄色の食材なのがちょっと残念ですねここは無視して下の階に直行しますなかなかいい帽子を拾いましたこれは外に持っていくリストに入れておきましょう地下23階見てください怪人の鱗が6つですよこれはもう勝ったも同然ですね むむ左上に強敵の印が現し、れました。できれば、あそこを通ってゴールしたいところですね。ドクガード 100% のガイの防止。どうなんでしょう、これは。はい、勝ちました。勝利確定です。どこを調べるべきかそんなのがここに決まってます。とやー。 右上の強敵の印にも行ける、地下24階にも行ける、最高のシナリオが出来上がりました。宝箱の中身は残念でした。なんとか無事に地下24階までクリアできました。エピソード依頼帳もこれでクリアです。外に持っていく防具は、